こんにちは、白熊さんです。今回も元気でいこうね。チャンネル登録ぜひしてね。村人さんこんにちは。では行こう。白クラフ家を作るけど。おやすみに間に。屋根付きの家を作ろうと思うんだ。なかなかいい回になりそうだね。まずは整地していきます。そうそう。 ジャバ版はもっと導入や色々できるからね。白ロクラはいろんなことをやっていくので、よろしくお願いします。聖地でどんどん広げていくよ。拡大していくね。 はぁ、あ、はぁだいぶ素材も集めたなぁ。一階建ての家を作っていくよ。自然と石を調和した感じの家を作りたいね。いい感じに出来上がりそうだね。さぁ、レッツタイムだわ。おやおやおやおやおやおや。おやおやおやおやおやおや。 およぐらよりおよおよおよ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 おやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおややよくできました草ブロックを掘っていくねそうそう白倉さんはご飯派だけどみんなはどっちかなコメント欄で書いてねほりほりほりほりほりほりほりほりほり ホリホリホリホリホリホリホリホリホリホリホリホリホリってね白くまわるはホリく生麦生麦生卵ホリホリホリホリホリホリセロクラマイクラライフだ 隣の客とよく客だ。戦争の白熊。建築を作っていくね。うふふ。いいね。おやすみ熊ーすやすや。どんどん作っていくよ。次は屋根を作っていくね。どんどん作っていくからね。 階段を作っていきます。たくさんあるから余裕だね。白樺の木で屋根を作ってるからね。安全感があっていいね。なかなかのゴージャスだね。いいね。豪華な家ができそうだよ。 もうすぐ家が出来上がるから待っててね。スローモーションだー。家が出来ました。いいね。いい家が出来たでしょ。今回も神回だな。みんなも神回になろうね。今から木を作るからね。自然と石はいい感じだね。 もしよければみんなも、いろいろな絵を作ろうね。さてさて、今日はこの辺にしますかチャンネル登録ポチッとご視聴ありがとうございました。ではまたくまみ。